にて2020年に開催される東京オリンピックパラリンピックに向けキングドックスが様々なスポーツに挑戦するコーナーメダルラッシュが放送8月26から30日は平野市洋が陸上競技の投擲投擲競技のうち方眼投と円盤投の2種目に挑戦した今回は 方眼島の日本新記録を持つ中村大治選手から指導を仰ぐことになったのだが、平野は顔を合わせて早々に、すごいっすね、腕。と中村選手の体格の良さに注目。そして僕もジャニーズの方では太い方なんですけど、と自分の上腕さんとお筋を出して比べるも全然違う。僕の顔より大きい。と中村選手のたくましい二の腕に驚いていた。 方眼灯は、重さ 7.26G の方眼を直径2メートルの円の中から3回投げて、一番飛んだ距離を競う競技。まず方眼を持ってみた平野は、めっちゃ重いし、めっちゃ熱意わと衝撃を受ける。そんな平野の様子は気にせず、スタッフがいきなり、とりあえずやってみましょうかと言うと出た出た出た。ジップ、の悪いところ、と思う抗議する平野。 このコーナーではメンバーの事情などお構いなしにスタッフがとりあえずやってと冒頭で促すのが恒例。平野はそんなスタッフに強めの突っ込みを入れたのだった。とはいえコーナー進行のために簡単な投げ方を聞きひとまず挑戦してみる平野。素人なら5メートル飛べばかなりすごいと言われる中一発目の投球からなんと5メートル8センチメートルを記録した。 その後、投球を繰り返し練習していると、7メートル12センチメートルまで記録を伸ばすことに成功。中村選手は、めちゃめちゃ伸びてますね。予想を超えてきました。僕、6メートル行ったらすごいと思ってました。普通の人は、7メートルなんか行かないですよ。と、平野の才能を絶賛していた。 中村選手から10メートルのハンデをもらい、対決を行った場面でも、なんと3等級すべて平野が圧勝。中村選手に、完全に平野選手の勝ちです。運動神経も良くてもう成長速度が尋常じゃなかった。すごい方ですよ、と褒められ、気持ちよくコーナーを締めくくるかと思いきや、スタッフから、こんにちは2種目やります、と伝えられた平野。 すでに重い鉄球を何度も投げているため、俺もう肩ヒーヒーですよ。平野の肩ヒーヒーですよ。とスタッフに訴えるもそのままさらりと2種目目の円盤刀に移ることとなった。円盤刀は方眼刀のようにうまくいかず、まっすぐ飛ばすのにかなりコツがいるよう。最初はファウルばかり出していたが、 ここでも平野は運動神経を発揮し、すぐにコツをつかんで23メートル43センチメートルを記録。残念ながら、円盤等の対決では中村選手に負けてしまったものの、普通は絶対飛ばないです。20メートルなんて、せめて10メートルくらい、とまた褒められ、満足そうな表情を浮かべていた。 しかし、平野の方は、すでに限界だったようで、楽しかったですけど、平野の方ヒーヒーですよ、もう。と最後まで肩への負担を訴え続けたのだった。今回の放送に、ファンからは、やっぱり、潮君の身体能力ってすごい。潮君の運動神経には毎回驚かされる。ジャニーズの一なんじゃないかなさすがキング・アンドピスのスポーツ番長。との声が、